この動画ではマセ マ, マ, マティカを終了させるにはファイルメニューから「終了」を選択します前回最後に計算結果を保存してから変更が加えられた場合にはこのようなウィンドウが表示されます 変更を保存してマセマティカを終了するのであれば左側の保存ボタンをクリックします変更を保存せずにマセマティカを終了するのであれば真ん中の保存しないボタンをクリックしますマセマティカを終了しないのであれば右側のキャンセルボタンをクリックします